えちょっとマミ知識とか 言, 言いながらこう撮りたいんだけどいい埼玉県の海が日本一綺麗、ゆずくんです渋谷で何だ埼玉に海ないっすよハスの葉がなんか撥水効果高いのはもともと撥水っていう名前ぐらいから来てるらしいそうなんだ嘘、うん。坂道を登った先の暗がりクリアした えこの棒めっちゃ速いんだけど速くない開くぞやばい左左左左左左左や<笑><あー><笑><笑><笑>やばいやつでも掴んでくるやつ俺なんか無理と思いつもつも な, なんかめっちゃ掴んでくるやつ俺本当に嫌いあいつあっこれこれジャンプでも嫌よ嫌よもう好きのうちあいつのこと好きかもしれない。次はファイナルです 登録高評価グッドボタン、いいねボタン<笑>それとチャンネル登録それとチャンネル登録4回押しちゃダメだよ公開だよ6回だ よ, 回だ よ, 回だよ100回や121回だよそれと高評価ブラストボウそれとあこれはやっぱりファンフピースフィルムデッドって知って る, いいい<笑>ってってるルフィ死んねん<笑> <笑>ワンピースってうのは、ねえー、Z はなんか強そうなやつ出たらしいけど<笑>デッドはルフィ死に。怖いですわしはもうガクガクブルブルガクガクブルブルガクブルガクブルっ待って本当やば危ないマジで危ないごごめん頑張ってまだ敵こ取りだけじゃないギョフノリギョフノリあえー、ナイスうっやったーや<笑>った、yeah! ビクトリーやったー イエーイまあ武器を持たずとも勝つ方法はありました。ソーセージ is the best! ジンジン。ソーセージ金玉コーピーありがとう<笑>やばい人いた。怖い。<笑>怖い。何気に初めて買ったんだけど。え誰が一番面白いだってユースーミコーチャンネル登録しか買たん